こんにちは海のひ と, ときです今回はぶっこみさびき釣りの水中映像を撮影してみました5分少々の動画になりますので最後まで見ていってくれると嬉しいですまず仕掛けを作っていきます 簡単に仕掛けの説明をします。まず道糸からこのような餌かごと浮きがついた仕掛けをつけます今回使ったものは釣具屋さんの仕掛けを真似て自作した仕掛けになりますその仕掛けの下に錆びきをつけて 先端に重りをつけます。このおもりは竿の適合負荷に合った重さを選んでくださいはい、では早速エサを入れていきますあ落 ち, ちゃったエサはブロックのアミエビを使いましたおいで。 浮きでカゴに蓋をしますドローンも準備が整いました、ええ、では早速水中を見ていきましょう 着水と同時に餌が出てしまいまいししたこれは失敗ですしっかりと蓋がされてなかったようですね今回撮影した場所は水中の動きが分かりやすいように水がきれいな砂浜で撮影をしております。 海水浴場に隣接しており熱帯魚など非常に綺麗な魚が多い場所です今度は成功したようです餌が餌かごからまだ出ていません 竿をしゃくっていきます徐々に餌が出ているのが見えますかこのように竿をしゃくると浮きと餌かごが離れて 餌が出るようになっています今回は限りなく潮の流れがなかったので餌が真下に沈下しているのが見えてとれます今のところほぼほぼ盗頂しているように感じられます この釣り方の特徴は底を取るとということです深い棚に仕掛けを落とすことによって表層ではなく海底にいる魚を狙うことができますアジも時期によっては表層ではなく深い場所にいることがあるのでこのような仕掛けがとても有効になってきます 最後までご視聴ありがとうございました。実際にこの仕掛けを使って釣りをしたところ、小さいショや20センチを超えるアジが釣れることもありました。皆さんもぜひ試してみてください。また、この仕掛け一式がセットになっている市販の仕掛け概要欄にリンクを貼ってありますのでご覧ください。ご視聴ありがとうございます。